皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。ここにございます、iFootage シャークスライダーミニのご紹介をします。シャークスライダーミニはですね、私が今まで使用してきたスライダーの中で、一番使用頻度の多いスライダーでございました。私は主に動画撮影とかタイムラプス撮影をメインで撮影しているんですけども、その中でもですね、やっぱりこのスライダーがすごい使いやすくて、 いろんな場所に持って行ってて行ですねいろんな作品作りをこのシャークスライダーミニとともにしてきましたこのシャークスライダーミニの最大の特徴はレールを分割して運べるというところにありますレールはワンタッチで着脱ができるため工具を必要としません今これ3つのレールがついているんですけども私は最大でレールを4本までもう1本ですね追加して4本までつなげて使用することがあります比較的その軽量な装備でいきたいという時は レール本本もしくは2本、まあ、これだけでも十分なレールモーションが得られますのでプラス三脚一本で使用したり、えー、こう今のようにレールを3つつな、ね、げるときは三脚にプラスこのサポートロッドをつなげて 撮影すするってていいう風にしていますレールを4本使う時は三脚を2本使ってですね安定させるようにしていますこのレールの裏にはですね1 4分の1インチネジと8分の3インチネジ両方しかも複数開いています三脚のネジ穴を変えるとか、えー、変換するとかそういったストレスがなく使えるっていうのも細かいところですが気に入っているところですこのスライダーの最もコンパクトな運搬方法使用方法ですねはまあ登山 の時とかなんですけどもレール1本2本に三脚1本を使ってキャリッジの部分だけ持っていってレールモーションだけかけるというような感じで使うことがあります、まあ、このレールがかけられるっていうだけでも撮影の方法がかなり広がるので可能な限り持ち歩くようにはしてますキャリッジにはですね水準器が付属していますでこのキャリッジ自体もこう角度をつけるっていうのができるようになっていますので斜めに レールを動かしたりとということもできるようになっていますただその場合はですね、えー、反対側に重りをつけてバランスをとってですねこのキャリッジが下に下がらないようにするっていうような工夫が必要になってくるので注意が必要ですレールモーションをかけたタイムラプス撮影や、えー、レールモーションを使って動画撮影ですね滑らかな動きを表現したいという時は今、えー、このついてる電動モジュールを使ってスマートフォンのアプリで遠隔操作を行います 動画撮影においてはこれ電動ではなくてえ手動マニュアルで自分の手でこう操作してですねえ素早く撮影を行いたいという時がありますそういう時はですはこの電動モジュールを外してフライホイールを装着することでえマニュアル手動での撮影ができるようになりますフライホイールを使用すると程よい抵抗というか負荷がかかるのでえこういきなりぐいっと動くことがなくてえゆっくり動いて スムーズに止まるといったです、ね、そういったイージングをかけたような動画撮影っていうのもできるようになりますし手動でのマニュアル撮影時に非常に滑らかな動きで撮影することができるんですねでこの電動とそれからマニュアルですねの撮影の切り替えっていうのが一瞬でできるっていうのも、まあ、私タイムラプスも動画撮影も両方するんですが、えー、この切り替えの速さっていうのは非常に魅力的だと思っています電動モジュールとフライホイールは 一瞬で着脱ができるのでその撮影の切り替えに時間を取られるということがないです。荷物を運搬するときに余裕があるとき、まあ、車での移動のときとかは、えー、このレールをもう一本接続して、えー、4本で長いレールモーションを表現したりとかあとここにあるです、ね、X2 ミニというこの運台ですねこの電動運台をさらに加えて撮影することがあります。えー、この横の横きをレーールモーション、えーそして この X2 見で表現できるのが横の動きパンモーション回転ですねと上下の動きティルトモーションを加えることができますこの横のレール横のパンの動きそれから縦の動きこの3つの動きを三軸モーションと言いますがこの三軸モーションが使えるのがシャークスライダーミニ600プロというセットになります 三軸モーションを使うと被写体をです、ね、トラッキングしていくような撮影だったりとか動画撮影でターゲットコントロールですねターゲットをしながら動いていくというようなこともできます今はこの X2 ミニの上にカメラがついてますが別売りのアクセサリー X2 ミニ用の L 字プレートをです、ね、ここに装着することによって耐荷重を3キロまでアップして撮影することもできますまたこの上の X2 ミニだけの機能になりますがパノラマ機能にも パノラマ撮影機能にも対応していますカメラの焦点距離とかセンサーサイズを入力して撮影の視点それから終点撮影が終わるところですねを入力するとパノラマスティッチング用の撮影素材を撮影してくれるという機能がありますパノラマ撮影ってやっぱ少しずつ動かすのが面倒なので自動でそれをやってくれるっていうのが非常に便利ですよね 私がシャークスライダーミニをです、ね、評価しているのはです、ね、こういった利便性だけではなくてです、ね、スマートフォンの遠隔操作の時にですに、ね、使用できるモーションコントロールの豊富さです、えー、徐々に動きが速くなって遅くなるというイージングをかけた動画やタイムラプス撮影ができますしさらにスマホアプリの中でキーフレームというのを設定することができます。ここのキーーフレームを設定することで ここから違う動きをしてください。ここが違う動きをしてくださいというようなプログラミングができるんですね。このキーフレームを設定すること自体は、まあ、他社のスライダーでもできることで決して珍しいものではないんですけども例えば左から右にこうレールをかけた後でレールが最後まで進んだらそこでしばらく定点撮影を行うというような設定もできるんですね。例えばまあパンをしてこう右から左にパンをしてですね。 朝焼けになってこう太陽の光でこう光のカーテンが落ちてくるようなところは定点撮影をするというようなこともシャークスライダーミニの場合はプロググラミングができますえ実はですねこの定点撮影までプログラミングできるっていうのはなかなか他社のスライダーではなくてだいたいですねこう視点から終点まで動いたらそこで撮影が終わってしまうというようなものが多い中でシャークスライダーミニは定点撮影のところもプログラミングができるっていうのは 私とししてては非常に高く評価しているポイントです実はこれができるモーションタイムラプス機器って少ないんですねアプリ内のタイムラインコントロールはこういったモーション機器を使用した人であれば一発で分かるような UI ユーザーインターフェースになっています初心者の人でも、まあ、どこをどういじればどういう動きをするのかっていうのはなんとなく分かるようなものになっていますので初めての方でも安心して使用することができると思いますタイムラプス撮影時にはですね今実際 行っている動作なんですが1枚写真を撮ったら動いて1枚写真を撮ったら動いてという風にですね撮影中はピタッと止まっているというこ SMS シュートムーブシュートといいますがこの動きをすることができますこれついているかどうかというのは本当タイムラフス撮影では非常に重要で えー、一枚一枚の撮影素材がしっかりとシャープに撮れているので後でタイムラプス動画化した時にですに、ね、非常に高解像度な動画として仕上げることができるというものですこの SMS にもしっかりと対応していてスローシャッターを行うこともできますので私が得意としているようなホジロタイムラプスの撮影でもしっかりと活躍してくれます タイムラップ撮影やパノラマ撮影をするときはです、ね、ここにつなげておりますけどもこのモーション機器からレリーズの信号を送らなければいけないので別途シャッターケーブルが必要になりますこのシャッターケーブルはカメラのメーカーによってこの接続端子が変わってきますので自分のカメラに合ったものをお選びくださいそれから今こうケーブルがつながってますけどこれ USB 給電をしていますスライダーのキャリッジと X2 ミニそれぞれにバッテリーが入りますがそのバッテリーがちょっと残量が 心もとないなというときはです、ね、モバイルバッテリーからこのように USB 給電をすることができますので長時間の撮影においてもしっかりと動作をすることができますシャークスライダーミニ 600Pro のセットを購入するとです、ね、この三軸モーションをするための一式のセットプラスカメラバッグがついてきますでこのカメラバッグは、ね、非常に使いやすい大きめのものになっていまして、まあ、こういうレールの収納もしやすいですし えー、そんなに大きくない小型の三脚であればそのカメラバッグに入れるようなこともできます。スライダーを使いたいけどどんなカメラバッグで運搬していいかわからないという方はですね、そのシャークスライダーミニ600プロのセット品を意識購入することをお勧めします。